会場の皆なさん、こんにちは。こんにち小田原から参りました、蓮と申します。この度はもう一度驚く機会をいただきありがとうございます。心を込めて踊ります。どうぞよろしくお願いします。 昔へ思いを馳せて今を生き抜く仲間のもとへ小田原城下で育った風を心を込めて届けたい「連2022未来航路」ー。 合のつきご存知の方もおられましょうか応援のおか自由にされる方総週は小わらぬまでにございまする対応難しみ 響け届けそれそれそれそれこんなこの幸こにあ多くの方にご覧いただきありがとうございました